世界の皆さん、こんにちは<笑>、えー、今日はですねサイレントバージョンということでちょっと踊り子の方は声は出せないんですけれども、えー、心の中ではめちゃくちゃ大きな声とビッグスマイルをお届けする予定でございますので、えー、皆さんの方もですね大きな心で大きな手拍子をたくさんいただけると非常にありがたく思いますのでぜひご協力いただければと思います。 それでは参いりますよろしくお願いします朝倉の一族めぐみ祭り松井の中の結束人と人とのつながり力をいただき元気を届ける2022応援合戦 ワオ<音声><音声> 拍手ありがとうございました